本日、私の気まぐれなオーディションを受けてくれる方をお呼びいたしましょうじゃあ初々しいカップルのようにお入りくださいどうぞあっ<笑>、はい、手も縦に入れてはい手に入れてはいこれ<笑><笑>はいせーのきょ<笑>はいい天気だね<笑>いい天気だね<笑><笑><ス><笑> ここ行きたいですかわいてい。てててるるるいいいいいいいいいよよ皆めんんんししししししゃゃゃゃゃららっっっっまままませすたたたささかの、ま、さかの登場に、ね、手握りち自己紹介の方をよろしくお願いします<笑>えー、皆さんこんばん 漢字学校ともやともやく、そのつもりです。よろしくお願 い, いたし お, お願いします。お願いします。はい、そしてそして、はい、同じく任命漢字学校の秋風るい役のつむぎるさです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。<笑> い, やいい番組。<笑><笑>嬉しい。コメントで鼻息荒いぞって方。<笑><笑><笑>やめて、やめ て, <笑><笑><笑>聞聞 て, 聞て。聞いてるの。聞いてないですよ。ほら、言ってあげてほら、秋風るいのことどう思ってるの。 それは二人の時ああ二人の時あみんなに言うことじゃない私たちだけ<笑>確かにあの楽屋でお二人すごく言っちゃいましたね<笑><笑>私は見てましたよ<笑>楽しんでおりますはい今日はこのお二人がゲストということでよろしくお願い、はいたします。 初 め,、ね、めましてと、ね、いうことでこの番組よろしくお願いします。なんてお呼びしたらよろしいでしょうか。そうですね。あの小山さんにはともりらって呼んでいただいて、あぎらにかけて。そうなんです。で相場さんにはともりって呼んでいただいてるんですけど。ほ う, ほ う, ほ う, うん普段なん。 私ともりんって呼んでます。うん、みんなバラバラ で,、ね、で普段皆さんにはともりらって呼んでいただいてるです。なるほど、なるほどな。なんでも大丈夫です。新たにでも大丈夫です。うん、えー、でも、どうしようかな、何がいいと思います。ここは、か、彼、彼氏かな彼女かな。私、あの、おむつって呼ばれるんですよ。<笑>ひがえ、はい。おむつです。<笑>私はつむつむって呼ばれてるんですけど、うん、そこから、おつむからおむつに。あ<笑><あー><笑>さっきも、朝、<笑>朝、じゃさっき会った時のおむつさん、うん、こんにちは。<笑> 何言ってた確かに何ですか読んでない の, <笑>ないの<笑>二人だけのね名前だからねか二人だけさばらしちゃいけない今に何でも言わないの<笑>仲いいな<笑>急に質問なんですけど今日はどんな靴を履いておりますか、うん、暇ますぎるかな凸凸なんだかな9月2日じゃないですか、はい、なんか靴の日なんですってあ<笑>、靴みたいな靴みたいなその、ね、ですか<笑>靴の日靴の先輩靴。 どんなもらないしてなんんんな黒ですもの、スニーカ ー, スニーカヘンヤンヤンってます。 大事にして<笑>今思いっきりいやいやいやいやっやってた髪は<笑>楽しくなっちゃって<笑>大事にしてもらえ物があってまぁ<笑>、ま、みんなには見えないんですけどね<笑>、まあ、そ, う そ, う<笑>そうなんです、見えないんですよシークレット女の子の秘密秘密<笑><女の><笑>はい、さあさあスタリラライブ<笑>エルの気ままなオーディションをお送りしております<笑> こ, のまこの気ままなオーディションでは毎回オーディションを受けに来たゲストさんに私、うん、エル様が用意した課題で競ってもらい今宵のスターを決めるのが恒例となっております スターになればイベント報酬ではなくご褒美として美味しい美味しいなりたがプレゼントされます美味しい美味しいの食べ る, 食べる今お腹ペコペコペコリンチョ書かないとダメです<笑><笑>はいというわけで今回のオーディションはこちらですエルの気ままな指定愛オーディションはいえも指定愛指定愛 I love you, I love you. <笑>はい勝っ<笑>優勝 見てくださいは い, はい<笑>つまつま演じる秋風るいちゃんは、うん、友知演じる先輩友恵珠ちゃんラブわーラ ブ, ラ ブ, ラ ブ, ラ ブ, ラブということで二<笑>人の指定愛を確かめる課題をいくつかご用意させていただきました<笑>、はい、課題をクリアした回数が半分以上だったら二、うん、人の指定愛は本物ということで、うん、今宵はお二人がスターということでお二人にご褒美が 渡されることとなります、はい。もちろん課題をクリアできなかったら、ご褒美はなしで。私エル様がもったいないので、美味しい美味しい何かは。いただいちゃいたいなと。ほら見てこの顔、かわいそうだよ。<笑>ほら、たも先輩今の気持ちは。ショック。<笑>いや、でもここはちょっとね、スターをね、お二人に目指していただいて。うん よろしくお願いします。まあでも私たちなら。そう。楽勝。なんだと思ってるんだ、お前ら<笑>。あら、なめちゃか あ, ちゃ か, んあちゃかんで。なめちゃあかんで。あんなことも、こんなこともしてるんだ。<笑>じゃあ、やっていきましょうか。か私が右手。えー、っと、友近。友近、右手。つむつ近が左手を。担当ここ。こうじゃな。こうじゃな。そうだね。<笑>何この絵。<笑> じゃあいきますよ、うんはい、よーい、スタート、えー<笑><笑> じゃないのでしは用意スタート<笑><笑> 誰かじゃあ今ので2ポイントゲットしたということでいいもう1回戦で勝てるのでしょうか。<笑> ほら玉先輩、え玉先輩ほら玉先輩、ほら今さエルシャに触れたよ今、<笑>イい、イケない、イケなエルシャゲット、<笑>よちよち入る、<笑>幸せ、私は私はどうすれば、えっと私にこうやるんだよって教えてあげる、ね、こうやるんだよって教える、あ教えるばかり？ 後ろから後ろからね支えてもらってもいいですか。かマオ先輩！<笑>あ、え、私腕が短くて全然届かない。<笑>じゃあもうちょいかかります。じゃあ全然見えない。先輩は全然見えない。いきます。はい、せーの。お、あ、惜しい。あ惜しい。ちょっと強かったかしら。じゃあ二球目。来た。これ私全然前が見えないあ。あるんだ。ボールがどこにあるかもか私の方が背が高いしな。 じゃあお願全然テキトーの・せーのあオブ・ザ・イヤー。<笑> はははい、あるはいいいまよよ、せーの、えー、の の, ーのあ難<笑>難しししこここれは先輩これれややややらりましょうこれはこれ今結構私真真面面目目ににっったた全く入ら な, かったのになだじゃあ、お二人がやって1球、ま、でも入れば。<笑> 課題クリアとというこくるーイるくない私、ゲーム頑張ったから、頑張った昔、小学生の時き家にこもって、じゃあ、触るだけにしといたほうがいいかな。 は っ, えっじゃ あ, あーれたたおいいい変わったりしなくていいんですあう、ね、ちょえちょっとこれ企画持ってきたの誰<笑><っ><笑> お怒りですよ<笑>私ちち<笑><笑>ちゃゃ<笑>ゃんんん誰や、ね、誰と間違ってるのい ルイちゃん怒ってた方が入るのかい、ルイちゃん嫉妬に強いねこれね。でこれ最後の一球ですよね。最後の一球。いいですかこのポジションで。このポジションでいく。大か。愛なる人へのちょっと嫉妬の心を込めて打ちます。今ちょっといい感じでしたかね。ルイちゃん。ルイちゃそれでは。ルイちゃん。ラスト。ちゃんで間違えてごめんね。どうぞ<笑>。せーの。これやろう。ダメアイム。な一球も入らなかったね。リターの下をくぐり抜けていきましたね<笑>。 だめじゃこれは。ということはこれは失敗ということでな残念、うん難しい難しい。でも触れてうれしかった で, しょそうなんですって<笑>ごままでしはだ課題ありま す, ので、はい、いますね。ぜひぜひ でも今一体、うん、あのい一生いっぱい状態だからこれはまだまだいけるな、ねま、半分以上だ、ね、ま だ, ま だ, まだ、ね、何がいいです<笑>なれば？背中に文字とかど う, うそんなに触りたいんですか私<笑>ありがとうございます<笑>もうダメだ今日白夫大丈夫？<笑>ね白夫<笑><笑>未成年未成年だぞ未成年早よ未成年<笑> 10月だ、はい、10月、まあ、今年12月に20歳になります。